よしゆきです。名取。おすすめの一品。つぶ貝。七味焼き。北海道産。つぶ貝塩。名取の。つぶ貝七味焼きを買ってきました。見ていっちゃいましょう。 ププリプリ食感のつぶ貝に風味豊かな強風七味を聞かせてピリッと辛口に仕上げましたと書いてあります恐怖じゃないですよ強風ですよ強風七味ですよそれでは いただいちゃいましょう袋オープンしましたつぶ貝がゴロゴロ入っていますね それ一ついただいちゃいますまあ本当は箸を使った方がいいですねうんうん うん、うんうん、あ, あこの粒貝のプリプリ感とほのかにこう広がるこう七味の辛さがいいですね うん、あとちゃんとなんかね違うんですよなんかね和風な味がするんですよこれがまさしく強風ですかねうんなんかエスニックなこうスパイスじゃないんですよ和風な京都の味の辛さですようん やっぱプリプリなんでねちょっと食べるのに時間がかかっちゃいますねやっぱりこのつぶありの磯の香りと、うん、この和風の七味の辛さがよく合っていますね、うん、これはなかなかいいですよただちょいっと文句を言うなら もうちょい塩分は控えめなのがちょっと好みですね。うん、ちょっとまあでもご飯のつま み, つまみになりそうな辛さもありますよね。単品で組んだったらもうちょいこう塩気は少なくてもいいかなって感じはしますね。でもなかなかこの、うん、京都の京都ですや京都っていうか和風な辛さとよくこのマッチしていますよ。このプリプリした感じがね。ね。 以上、名取のつぶがい七味焼きでした